カニなのかみた、うんはいな感じで。 マモナス、うどんきすい。 あれに似てよ、ね、なんか昔あった。